恐れ入りますが、そこでございます。最近、その後、が地震について、日本のニュースでは、いろいろな見解がありますが、ところが、CNN など、手元の最新ニュースを調べましたところ、その後、南部で、達成した、マボニチュード 7.8 の地震にめぐって、その後では、そこくも、 8574人。シリアでは2530人以上が5人中になり、合わせてこれまでに1万1000人超えとまだということです。ところよりお悔やみ申し上げます。まだ、そのト専門家によりますと、そのトでは 2000年には、地球が大きく変化したし、崩壊した建物は、この後、2000年より前に建てられたものだし、余震の起きやすい状況が続いているので、意外と拡大する心配があるということです。つまり、これは、今日の一かとなう可能性があるように指摘されています。 一方、今のところでは、標点画をめくる厳しい寒さの中、救助活動では時きなされだらけですものの、鮮明な給料活動が続きます。以上でございます。おけら誠にありがとうございます。はい、それでは、失礼いたします。